レッカーズヤード来ました。キラーはヒルビリーね。ダウンが早い。これは強そうね。えー、まずい状況だわ。私ライト成功した試しがないから、出て行くのは危険ね。 もう一人の仲間もいたのね、出ていかなくてよかったわ。今ここで見つかって三人ダウンになったら、絶望的ね、バレないように、起こしましょなんとかみんな無事ね。 きっとやり遂げる持ってるし積極的に助けに行きましょう戻ってくる前に助ける目の前で解放キングさん使いたかったんですね あ、燃えてるやっちゃったみんなごめんなさいすぐバレちゃいました。 霊障破壊を自分で回収キングさんありがとうございます警戒で見る限り誰かとチェイスしてて戻ってこなそうねん担ぎ上げた仲間を降ろしたわ これは誰かが見つかってチェイスになってる可能性が高いわビルさん助けに来ました治療ありがとうございますわしは先に離れて、うん、これはこっち来そうですか一応チェイスの邪魔にならないように移動しましょう 早く回さなきゃメグちゃん治療より回したいこれだけつけたいわ急いで治療しますねありがとみんさあ時間がないわあと3台見つかっちゃったわ 危ないそれが届いちゃうのはまずいわ。 発電機の様子を見に行ったみたいみんなのおかげで通電したわ誰かがチェイスしてる可能性が高いから即分けしなきゃもうそこまで来てる とか3人脱出です。